爆刀しぶきのむなし陣八そのたもろもろ敵は全滅です問題ありません隊長長刀縫い針のクリアラレクシマルに匠殺しに兄殺しその任務を授けてもらえないでしょうかこれでお前の任務は終了だ今日から勤務が始まりましたこれが俺たちの受けた任務だ遅いな